Hey. Hey. What'd I miss? ト a l a x ー S25G マキアージュ誕生高密着ジェリーリキッド肌に密着して毛穴・色ムラ・フルカバーこれが私のまるで綺麗な素肌「マキアージュ」の高密着ジェリーリキッド コックリ乳液をたっぷり使ってムラなく染まる「パルティーカラーリングミルク」体を鍛えるように美しさも鍛えよう《1回10分表情筋にアプローチビバー鍛えられるメディリフト山お外で聞いてた服はしっかり除菌のお洗濯》「アタックゼロに「ワイドハイター」の粉をプラス。 いつも通りに洗濯するだけでしっかり除菌すっきりきれい顔です皆さんこんばんは新川んわですこんばんは町田圭太です残念ながら現在ドラマの撮影は休止しています一日も早く元の生活に戻りそしてギルティの続きも楽しんでもらえるよう心から願っていますはい とということで今週は4月2日に放送された第1話の特別版を私と町田さんの副音声ともにお送りしたいと思います、えー、おうちでドロキュン、えー、ギルティーこの恋は罪ですかぜひお楽しみください、えー、ところで新川さん最近家で何してます、はい そうですね、私はずっとテレビゲームをしてますテレビゲームは い, い, い町田さんは何してますかそうですねしっかりめに寝てますしっかりめに寝てるあの噂によると筋トレもされてるって聞きましたよしっかり目にっ<笑>めにやってますいやゆるめにやってますあるめに筋トレしっかりめ<笑>、はいまあ、に寝てる、はい、それでは皆さんぜひお楽しみください